最近ヒナと相手してないないと思ってさと<笑><笑><笑>は大丈夫です。<笑><笑><笑> なうるさくてしべらへんねん。<笑> <笑><笑>入が来よ<笑><笑>ちょっと久しぶりに置いてみよう。 <笑>こんだけ言うたら大体もいなくなるんやけど<笑><笑>こんだけ文句言ったらおらんようになるのになみんなおらんようになれへんな あ, あ、難しかったもう行きそうここにカメラをテンポしたということは<笑> あ あ, あ見 な, くなりました、ね、した<笑>りましたた、ね、ううややっっっと長長かった<笑>たか<笑>か声が聞こえるやつ<笑>何を言うとったんあれはうた 俺, <笑>俺の俺の仕に。<笑> みんな警戒してください<笑>皆さん気をつけてくださいち<笑>ゃんと守ってくれてるつもりな<笑> メ, スメス扱いなんかな<笑>ありがとう<笑>ちびっここすぎそ<笑>れは<な><笑>やめちゃい環境警報環境警報<笑>あんただけやで、ね、<笑><笑>どうしようって思った<笑>みんな落ち着いて うん、いやっぱり本物のやつがいいんじゃないですか。<笑> すないですね。 どれちょっと入れてんの。えー イだあ迎えに来てもらわんでも大丈夫です。<笑> 帰り道いや分かなったデータ わわざわざあって暑いのにか っ, かじってちみたしそうしてください。 お見しててくくだささいいいい誰かかもたみんんなすいませんだともらってくるっっっれきちょ早バイバイ。<笑><ぞ><笑><笑><笑><笑><笑> ひ<笑>たたの場合さ行かないでじゃなくてさ館長の時はあれだよね行ったか<笑>どうかの確認。 面白いねってみな面、ね。面白いね。感情をもてに出しすぎや。感情がすると声が、はい、会話が聞こえなくなるぐらいな気がする。<笑>で私たち守ってもらってる<笑>ハーレムのメスなんかなっていう<笑>。<笑>新入社来ましたよ。<笑>えそれは付き方とってあるんですか。<笑> すごいっすね。<笑> はの背中に乗ってあもう、ね、バンともうだもいくわやったストがて。 も出よう、はい全然<笑>えー、お願いします連れて平和やった<笑> それはやったよそれは良かった元気で元気で何より<笑>、ね、<笑>うるさいな<笑>日方に見えてるのは私たちにも見えてるからお知らせいらんよ日方<笑>大丈夫<笑><笑> みんなもきっ と, 壁と仲良くする<笑>見えません。<笑><笑><笑>